平成31年3月16日、今月24日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で行われる御前向への火振り神事で使うかやたばね作りが行われました。かやたばね作りを行ったのは、火振り神事体験交流実行委員会で、まず参加した人たちにかやの結び方について教えました。参加者たちは、 背丈ほどのかやを長さ40センチ前後に折り曲げ2メートルほどの長さの紐で結んでいましたこの日は神社関係者市宮しめ縄伝承保存会の会員や実行委員会のメンバーらおよそ30人で作業を行いました作ったかや束ねは3月24日阿蘇神社で行われる御前迎えで姫神様が神社に到着される際 子や観光客たちがかやたばねに火をつけて頭のの上でで振り回すものですも日降神事は阿蘇神社参道一帯で行われていましたが熊本地震で楼門が全壊したために日降りの場所を縮小して行うとあって今年は例年より少ない1300個のかやたばねを2日がかりで作りました完成したかやたばねは3月24日 阿蘇神社で行われる日振り神事や観光客を対象に日振り体験などで使われます。